チャンネルのお時間です今日はですね、えっと、休日の僕らを、僕らの休日を紹介したいと思います<笑>宇宙宇宙宇宙<笑><笑><笑>気持ちいい風、いいねいいっすね、うん、これからパスタ食いに行こうと思います 暑いっすね。ね半袖でいいね。暑 い, いですね。暑 い, いですね。どういうこと？でも近くにある公園でさ、まあいいよね、うん。いいですね。やっぱり緑があるし都会、都会に溶け込んでるなんかねこの感じ、うん、なんかなかなかないじゃん。うん、あるか い, っぱい。あ、キッチンカーとかあるよ。キッチンカーいいね。 ちょっと見てみる。うん。トリパなしするこれ。わかってるよ。今日ノーセットなんですよこ俺もドライヤーで乾かしてただけ<笑>ってか。俺はいつもそう。<笑>セットしたことある逆にみたいな。<笑><笑>セットしたらなんかおかしいとか言うじゃん。あ、うん、あま大変なんだこれ。<笑>二人でやろうよ。何屋さんやる？何屋さんが行くの？ わかんない、なんか。でもほら、うん、この車をさ、やっぱ改造したりとか、焼肉弁当とかめっちゃおいしそうよ。運転してね。ええー、怖。<笑>も<笑>俺も運転できるか俺も。ピクニック日和になってきたね。うんまたピクニックしたくない。うん、お弁当持って<笑>そうだね。どこする。やっぱ井の頭公園とかかな。う<笑>前と同じみのじゃん。 映ってるどうする<笑>この水の入ってるバケツを回してみたいと思いますあほらほらこぼれないでしょ水こぼれないでしょ<笑><笑>その中野の良さと言ったら、うん、まあ 初回チックでもあるし、うん、これ緑も多かったりもする。ね。それが中野の良さ。ここあれだよね、桜南国だからさ。そう、駅から続いてる。おお、いいね。ああ、桜祭りみたいなのやつ。いいね、いいね。そうそうそうそうそうそうそうん。住みやすい町、中野なんですよ。ぜひ。観 光, <笑>観光大使を。<笑><笑>ください。観光大使中野区とかな。わからん。宣伝。 宣伝部長<笑><笑>何にも宣伝しないけど<笑><笑>本当だね<笑><笑><笑>突っ込めよ<笑>いや、自由でいいと思う。<笑>何やってんの っだってほら翔ちゃん普段からそういうことやってんじゃん朝佐ヶ谷姉妹だろう僕そういうことやってんじゃん朝ヘリヘリおなヘリヘリねいい散歩日和だうんだからどこが目的に地に出するわけでもなくね、うん、ただブラブラうん ブ ラ, ブラタモリさんね<笑>ブラタモリさんっておかしくない<笑>タモリクラブとか出たいんだよ<笑>タモリクラブねタモリクラブ出たなん何の海外にええー、どうしようかななんかだって鉄道とかわかんないじゃんわかんないわかんないでもなんかマニアックなやつでいいんだよね空耳あわ空耳あわ空耳あわも面白いじゃ ん, なんか、うん、あ見つかったあの 何が飛びび地って知ってるあ の, あの、例えばこの中が、うん、まあ、中野区だとして、うん、その中に入ってるここだけが、うんうん、なん練馬区とかさそういうそういうのをそういう地形を飛び地っていうのをああそうなん、ね、だここ。ここだけ住所が違うみたいな、うんうん、でそういうのちょっと面白いからそういう特集の時は多分いっぱい話して びびびおなかすい ただいまおかえりん散歩とご飯しかしてないよお尻見えてんぞ<笑><笑>洗濯回すかうん うん、昼間って何もしてなくないえ、でもいろいろ出かけてるじゃん。どこ行ってる新宿行ったりとか。新宿行って何してんの買い物。<笑>いつも買わないじゃん。ウィンドウショッピングで、ウィンドショッ<笑>本当にウィンドウショッピングだもん、だってさ、いざ買うとなるとさ、なんか、え本当にいるみたいな感じになるじゃん。極力買わないよ。 商品券とかあるのにね。そう、全然、なんか、ポイントとか、1万ポイントとかあるのになんか、買わないね。うん。まあ、必要な時に使えばいいよ。ああ短くないそんなもん。ほら。 YouTube にうかじゃあっ<笑>うん、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あ苦しいからダメ今苦しいから。 やっぱでもこの時間はなんか YouTube 見ることが多いですね。てか、まあ、の何もしてないときは常に YouTube 見てます。これは急に急に語りだしたね。<笑><笑> す, ごいなんかすごい。情熱大陸に。常に YouTube は見ますね。<笑><笑> 見なきゃや っ, て、ね、やっぱね、勉強になるんですよね、他の人の作品とか。やっぱり、ね、一つの動画作品って読んでるんですけど、ちょっと、終わりうざ<笑> さて、1時間くらい寝たかなと。ね。うん。気持ちよかった。どうしますかどう終わらせますどうしよう。<笑><笑>うちにピアノがあるので、ピアノを弾いてもらおうかなと思います。<笑> え、なんか俺がやらせてるみたいじゃんこうなるとやらされてんだよ<笑>ダメこんなん使えませんまあ、大体なんか休みの日はピアノ弾いてることが多いです ね, ねそうだっけ<笑>いいんだよおしゃれぶるんだよ 照ら「結ぶの星座作った」「世界中にただ一人君が好きだよ」「その手のズと離さない」 すごい曲が弾けそうな雰囲気出してあげようか<笑>やってみろやってみえすごいすごそうじゃんでも、うん、雰囲気を出すだけだからね。うん、じゃ あ, あの何も変えてすごいすごいすごくすごい曲を弾きそうな雰囲気本当です、うん え、終わまあ<笑><笑>引きそうな雰囲気出したじゃん出したでしょうん出した出した<笑><笑>いいじゃんまあこんな感じでお休みの日は。 りとゆっっくりめにやってますでまあ大体いい夜は飲み行ったりと か,、ね、ううとかり家で飲んだりとかというわけで今回はここまでここまでにしようと思います<笑><笑>大丈夫かなうまく編集できたらい、ね、い、ね、<笑>というわけで気に入ってただけでま、はい、チャンネル登録と高評価のボタンをよろしくお願いしますインスタツイッターもお願いしま す, ーーししま す, しますではまた